皆さんこんにちはシュルクマチャンネルです。今日もご視聴ありがとうございます。えっ、ー、と先日仕事の帰りに、えー、運よくセリアに立ち寄ることができたので今日はセリアの購入品の紹介をしていきたいと思います。でまずはじめにこちらから、えー、これはクラフトパーツ、あのー、リボンで作ったお花です。 でえっ、ー、とねこれはあのバッグやお洋服に縫い付けてお使いくださいってここに書いてあるんですけれどもすごくあの使い勝手がよくって、えーとね、初めてセリアに行った時はこちらのピンクのものを、えー、これも2袋買ったんですけれども、えー、もうあと残り1つになってしまいました。で私は あの箱とかになぜかよく使ってるんですけれども一、まあ、つあるだけでポイントが一つポイントに使うとすごくかわいくなるので、まあ、これなんかでもねちょっと、えー、この箱にピってつけたりとか、はい、いろんなところで大活躍してくれます。えー、これ<笑>結構おすすすめかなと思います、はいまは 次はこちら、えー、デコパーツのお花です。このシリーズも結構あの毎回買うんですけれども、えー、まず名前がデコパーツ花プルメリアミックス7個入りで大きいのが2つ中ぐらいが3つで一番ちっちゃいのが2つ入っていますそれぞれちょっと色が少しずつ違います で、紺色が2つと、えー、紫1袋買ってきました。で、この紫はちょっと好みの色ではないんですけれども、こっちの色合いがちょっと使いやすいかなと思って、えー、購入しました。で、まあ、これは、うん、ハロウィンとかに使えるかなと思っています。で、このお花の部分は樹脂って書いてあるんですけれども、 エーポキシ樹脂って書いてありますけれどもこの真ん中の石は、えー、ガラスなんだそうですなので、えー、結構あのクオリティはいいなと思いますでこれまでもちょっとこの花の形とは違うんですけれどもあのお裁縫箱のこんなのに使ったりえっ、ー、とこっちの、えー、トラベラルズノートでも使ってます でこれねあの透明なお花なんですけどこれもすごく綺麗なんですねはいはいこれもねちょっと結構おすすめしたい商品ですこれ本当あとねあと3つぐらい欲しかったんですけれどもちょっと2つしか残ってなかったのではい 次は、えー、こちらデコレーションテープこれちょっと新商品なのかなちょっと前は見てなかったのでちょっと買ってみましたえー、とねこういうお星様とライム様がつい、えー、ていますでちょっとこれカメラではどうもね 映ってないないこのラインストーンの部分が、えー、クリスタル普通のクリスタルだけじゃなくてオーロラ加工になっているんですねあのビーズなんかで言うと AB って書いてある分なんですけれどもだから普通のラインストーン の, あのクリスタルより一つグレードが高い分なんですねすごく綺麗なんですけどカメラにはちょっとそれが あ打つこれでいけるかなこんな感じなんですがはいちょっと分かりにくいかも分からないですねはいえっ、ー、とこれはねクリスマス<笑>ぐらいまで使わないかも分からないんですけれどもはいこれのお星様のシルバーの部分もありましたでえっ、ー、とね長さがこちら 50センチってて書いてますえー、これこのシリーズはねこれまた違う昔買ったやつなんですけど6 0センチって書いてあるんでちょっと短くなっています、まあ。パーツそのものが大きいので、えー、その辺で短くなってしまっているのかもわからないです。はい はい、次はこちらパッチワークカットクロス、えー、50cm×55cm というのを、えー、こちらのブルーとブラウンと買ってきましたこれはねあの小さなお花の柄なので、えー、どんなものにも使いやすいのでとりあえずカットこうということで、はいえー、買ってきましたはい次はですねちょっと変わった このようなものを買ってきました。これは何に使うのかちょっとわかんないんですけれども、えー、ガラスにステンドガラスの、えー、シールみたいなのが貼ってあります。名前はステンドグラスオーナメント。えー、サイズが 9cm×9cm です。でね あの、何に使うかもちょっと決めてないんですけれども、まあ、あ綺麗なあと思って何か作りたいんですけれども、ちょっとそこまでアイディアはまだ浮かんでないんですけれども、うん、とてもなんかいいなと思って買ってみました。結構分厚いガラスです。はい。これだったら4ミリか5ミリぐらいあるのかなはい。で、なんか使えなくても、まあ、 こうスターにしたらいいかなとか、はい、思ってますで。これと同じシリーズで、えー、こちらも、えー、同じガラスに、ちょっと押し花みたいな感じで、これもシールだと思いますで。こちらはガラスタイルオブジェ、ハーバリウムという商品名で、これも9センチ ×9 センチです。はい えーとね、なんかもうほんとパッと見た瞬間はこれいいなと思って買ったので、うん、どこの売り場に売ってたかちょっともう記憶がちょっとなくなってしまったんですけどもはいすごく、うん、こういうのをんか大好きではい何か作ってみたいなと思います。 はい、次はシールを3つ買いました。はい、こっちは赤線、えー、インコとオカメインコの、えー、シールです。なごみ和紙シール。で、これはなんかお誕生日に向いてそうなシールです。それから、これは、 えー、今度あのトラベラーズノートを今ちょっともう作り始めてるんですけれどもそれにちょっと合いそうな感じがして買ってみましたで私は子供の頃からそんなにシールってあまり買ってこ な, か買ってこない子供だったんですけども、あのー、先日のキャンドゥでキャンドゥでもあのシールコーナーでちょっと立ち止まってしまってで今回も あのセリアであかわいいなでもこう欲しいなと思うあのシールがたくさんあってう、はいえー、嬉しいような困ったようなですが<笑>、はい、これからこれねちょっと使っていきたいと思いますこれ前回のニにゃんこシリーズを買ったんですけれども、えー、このなごみ和紙シールのシリーズなかなかかわいいなと思います 次は、えー、こちら、えー、ペンンスタンドです名前がタワーペンスタンドといって、えー、仕切りがこんな風にまっすぐじゃなくて斜めになっていますちょっと変わったペンスタンドです でえーとね、小さな隙間にも使える小スペースということで、まあ、こういうふうにペンを入れたりそのほかにものりとかえっ、ーえー、と修正テープとかホチキス付箋、えー、クリップなんかも入れることができるみたいです。 でまあ、これペンスタンドなんですけれども私はこれを4つ買ってきて DIY の,、まああの作業中の便利ツールを作ろうかなと思っています。でそれの説明をする前にちょっと何で悩んでいるのかということをちょっと説明するとで作業中はこういうのでトレーとド あのペン立てに道具を入れて作業をしているんですけれどもまあこういった大きいものはねすぐに見つかるんですけれどもこの中に埋もっているものをこう見つけ出すのに結構こうゴソゴソゴソゴソあの時間がかかってしまうんですね。で作業によってはもう本当に瞬時に取り出したい時もあったりするし。 で、このゴソゴソゴソゴソが結構回数が多いのであの動画の編集の時もその度にその部分をカットばっかりしてるのですごく時間的なあのロスが多いなってちょっと悩んでたんですね。でそれ の, あの時間ロスの解決をするのにちょっとこれがいいんじゃないかなと思って買ってみました。 それで完成形がまあこんなな形になりそうです、はい、でこれだったらもう道具あの一発で見つけやすいし取り出しやすいっていうことであの時間のロスが大分、えー、軽減されるのではないかなと思ってます。 もしかしたらここの間にちょっと間を空けて、えー、とソーイングの大きなあのハサミをちょっとこう差し込むような形にしようかなとかも思っています最後は、えー、生活用品なんですけれども、えー、こちらはお鍋ラックです。 シンクの扉の扉裏にこ、えー、ここ引っ掛けて使うお鍋ラックですこれはねもうほんと10年ぐらい前から欲しいなと思ってたんですけれども、まあ、わざわざ買うほどでもないかなとかいうふうな感じだったので、はい、ずっと買わずにいたんですけれどもやっぱり100円ショップだったらね、はい、100円だったらまあちょっと欲しいということで買ってみました。はい ということで、えー、セリアでのお買い物は以上になります。はい、でこれらの商品でまたあの新しい DIY を作っていきたいと思います、えー。今日もご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしたいと思います。さようなら。